今月のフレッシュマンは阿蘇市宮地にあります宮地保育園にお勤めの女性をご紹介しますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、まずはお名前と年齢から教えてください、はい、中島愛21歳です出身はどちらですか出身は黒川です、はいはいえー、今21歳保育士になられてもうどれぐらいが経ちますか今年の4月から働いています。 じゃあ三ヶ月。はい。でね、そうです、えー。ということは四、えー、月に入られてすぐにあの熊本地震をね経験されたわけですが、その時は大変だったんじゃないですか。はい。あのここの保育園も一週間休園してでその後に開園一週間後に開園をしました。その時は子どもたちはまだ不安定で泣いている子どもたちも多かったんですけど、今は。 少しずつ落ち着いてて笑顔も戻ってきましたあのそもそも保育士になろうと思ったのは何かかかきっっけがあったんですもともと子どもが好きであの中学校や高校の時の職場体験でも保育園に行かせていただいてその時に子どもたちの笑顔とかそういう成長の過程を見れることができるのでやっぱり保育士になりたいなと思ってこの仕事を選びました。 保育士になって3ヶ月ですけどお仕事楽しいですか楽しいですいつも元気もらってますなんかどんな時に保育士になって良かったなって思いますかやっぱりハイハイしていた子が一人立ちをして立てるようになったりとか一人でできることが増えていくところを見れるとやっぱり良かったなって思いますあのー、ちょっとプライベートなこともお聞きしたいんですがまだね21歳ですけれども結婚願望は そうですね、機会があればやっぱりしたいですけど何歳ぐらいまでいます何歳まだ分からないです<笑>、はい、もし阿蘇でデートするならどこに行きたいですかやっぱりこの時期はホタルが綺麗なのでやっぱり夜ホタルを見たりとかはいいですねロマンチックですね<笑>では最後に、えー、お勤めの宮地保育園の PR をカメラに向かってお願いします、はい 宮地保育園は一人一人に合った保育を行いたくさんの行事もあります子どもたちも笑顔で元気いっぱいに過ごしています来年には新しい園舎が開園されますぜひ見学に来てみてください、えー、では一緒に決めポーズでお願いします、はいえー、今月のフレッシュマンは宮地保育園の中島先生ご紹介しましたでは行きますよせーのフレッシュマンさよなら